皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月14日、モンスター牧場が冬景色になりました。いよいよ本格的な冬がやってきますね。というわけで、今年のクリスマスイベントが始まりました。今回はツボバイベントの再演ということで、なんだか全てが懐かしいですね。調べてみたら、前回は2019年だったみたいです。 もっと昔だった気もしますがわずか3年前のクリスマスだったんですねその後いろいろありましてようやくスボバ本編にたどり着きました本当に懐かしすぎて何も覚えていませんとりあえず記憶を掘り起こしながらの初見プレイはこんな感じでしたそういえばこんなゲームでしたねただ前回のスボバにはなかった要素もあるので前回よりはスコアがインフレしてるみたいです